今日は愛媛県動物愛護センターで行われたドッグトレーナー体験教室をレポート犬の訓練士さんはどんなお仕事どうやってしつけるの犬を飼いたい人、飼ってる人必見の30分です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 お皆さん集まってますね体験の前に大事なお話どんなお話が聞けるのかなみなさん、お家でワンちゃんを飼っている方いらっしゃいますか何飼われてますかスラッシュですミックス犬、はいうん、何歳ですか四<笑>ヶ月ぐらいあ、まだちっちゃい<笑>一番可愛 い, い, いです<笑> ドッグトレーナーの仕事ってということで、ドッグトレーナーにはどんな種類があるのか、お話しさせていただきたいと思います。まず、災害救助犬訓練士、聴導犬訓練士、盲導犬訓練士、介助犬訓練士、警察犬訓練士、家庭犬訓練士があります。 私たち、協会の訓練士は、家庭犬訓練士として活動しています。犬が人間と一緒に生きていくための基本的なルール、例えば、呼んだら戻ってくるといったことを教えたり、家庭で起きている決めて、決められた場所以外でトイレをしてしまったり、お客さんが来たときに吠えてしまったりするというような問題行動をさせないように、トイレをしていい場所を教えたり、いつどこで吠 え, いい吠えたらいけないのかというのを 教えることが中心となります。また、ワンちゃんと飼い主さんが楽しん暮らせるように。いい関係を作るために、ワンちゃんだけではなく。飼い主さんにアドバイスするのも大切な仕事の一つです。今日はドッグトレーナー体験教室ということで。実際にどんな教室になるんでしょうか。メモさん。はい。え、ですね。まず、ワンちゃんの習性とか。え、うん。 性格とあのお話をしたりもうまずワンちゃんとの接し方について学んでもらおうと思います。はあ、そういうことが一番大事やぜっていうことで す,、ね、そうですね。ちゃんとした接し方をしないとワンちゃんも怖がってしまうし人からしてもワンちゃんが怖い存在になってしまうのでそうならないようにしてもらいたいなと思います。 犬の訓練士さんになりたいっていう人だけじゃなくって普段の飼い主さんあるいは飼いたいなと思ってどんなもんだろうと思っている人にもぴったりりのななんですすねそうまドッグトレーナーってずばりどんなお仕事なんですか そうですね、ワンちゃんにのしつけをするのはもちろんなんですけど、ワンちゃんお飼い主さんの関係をより良いものにするためにアドバイスさせやだお仕事になります。ワンちゃんと飼い主さんのより良い関係のまあキューピット役というかう、ね、はい、そうなります。今日どんなことをあの参加者にお伝えしたいですか？そうですね、もう犬との正しい接しを学んでもらって、今ワンちゃんを飼える日これから飼い主の人にも。 ワンちゃんのコミュニケーションの取り方を学んでもらえそのちゃんと最初から最後まで修正しようしていただけるようにしていただきたいなと思いますハ ー, ーミングシグナルって皆さん聞いたことありますかハーミングとは落ち着くという意味でシグナルは合図という意味ですつまりハーミングシグナルはワンちゃんが出す自分や相手を落ち着かせようという とに出す仕草になりますまずあくびをするあくびは自分や相手を落ち着かせるときに出す仕草です私たちもあの実際にトレーニングをする前にワンちゃんの前で緊張しているワンちゃんのいたら目の前の大きなあくびをしたりすることもありますまたただ眠くてあくびをしているときもあるのでそこはちょっと注意して見てあげてください 続いて、体をブルブル震わせる。これはですね、ワンちゃんが自分で体に感じている緊張やストレスを取り除こうと体を大きくブルブル震わせます。続いて、顔を背ける。嫌なことを拒否するときに出る行動です。続いて、物の陰に隠れる。えー、花, 花火とかの雷の 大きな音が苦手なワンちゃんも多いと思いますで狭い場所に行くことによってワンちゃん自身の気持ちを落ち着かせています続いて鼻をなめる鼻とか唇をペロッとなめるワンちゃん見たことありますかね緊張している自分をペロッとなめて落ち着こうというしさになります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 大丈夫ですからワンちゃんはあのもう知らない人からいきなり抱きつかれたりするのも嫌ですし知らない人から何わーっときて触られるの皆さんも嫌ですよね皆さんも道を歩いて知らない人からいきなり抱きつかれたり頭なでられたりしたくないですよねわんちゃんも同じ気持ちですなのでこれからちょっと正しい挨拶の仕方を学んでもらうと思います まず、正しくない挨拶から。1、ワンちゃんに覆いかぶさるような姿勢で、手を突き出さないようにしてください。ワンちゃんの目線から見ると、人ってめっちゃ大きく見えます。1回お家、に2回試してもらいたいんですけど、1人うつ伏せになってもらって、その横でもう1人誰かに、その横でジタバタとあの駆け足をしてもらってみてください。 めちゃくちゃゃく怖いですそれがもうワンちゃんの視線となるのでもうワンちゃんのそばでは駆け足とかをししないいようにててあげてくださいワンちゃんからするともう人の手もめちゃくちゃ大きく見えます特にチワワちゃんとかトイプードルちゃんだと簡単に人の手で顔を覆いかぶせれると思いますもう自分たちからするともう恐竜とかに思い手を近づけられると思ってください めちゃくちゃ怖いですよね。犬をギュッと捕まえ抱きしめたりしないでください。ね、ワンちゃん好きな人はやっぱりギュッと抱きしめたりもふもふってしたいと思うんですけどもちょっと気持ちを抑えていただいてお願いします。犬の目をずっと見つめないでください。ワンちゃんのみが目を見つめるときはですね、敵を表す行動です。お ワンちゃんの近くで大きな声を出さないでください。急に大きい声を出されいビクッと怖がってしまうと思います。顔を押さえつけてキスをしないでください。もうどうしようもなくなっちゃ、えっとワンちゃん噛んでくることもありますので犬から近づいてきてくれるのを待つ。犬に対して横向きもしくは背中を向ける。まずワンちゃんが近づいてきてくれるまで待ちましょう。 で触るときは体の側面や背中や肩のあたりから撫でてあげてください。ワンちゃんに対して背中を向けるのは敵意がない。あなたとは喧嘩しないよということを伝える意味になります。近づいてきてくれたらおやつをあげてみましょう。ワンちゃんの方におやつをまず転がしてもらいます。 で、それを食べてくれたら、ちょっとずつ自分の方におやつを床に置いてください。で、最終的にちょっ近づいてきてくれるな、あおやつを手のひらに乗せた状態であげてみてください。多分つまんであげると指ごとパクッと食べられます。手のひらであげペロッと舐め取ってくれるようにしてみてください。で、その食べるときに、うわーと舐められたとかって、 手を引いてしまうとワンちゃんはわおやつ取られる早く食べなと思ってその手ごとパクっといっちゃうこともありますなのでゆっくり出してあげて食べるのを待ってから手を引くようにしてみてくださいそれではこの後実際にワンちゃんと触れ合っていってもらいたいと思います寝っこ寒い日や雨の日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 右手手手ももも左手でででどちらでもいいです前に手を出してじゃあ近くにおやつ置いていきますのでそのまま置いたままでいてください。<笑>でおやつ食べてるように見えてますが実は。実は 上におやつ置いていきます。もし怖いっていう方は手引いておいてください。あの上のやつ食べても大丈夫でだよっていう方だけ手を伸ばしておいてください。<笑>ちょっと手汚れちゃいますが。無コピだ。ラッキーだ。お、ちっちゃいお手手でも上手に食べれた。じゃじゃ。 名、は、前、い、覚えてもらうね。はい<笑>じゃあ、えっ、ー、と。一つずつ、おやつ、もう一回渡していきますので。この、肩のあたりとか。頭じゃなくて、側面の方を触って、言ってあげてください。<笑>名前も呼んであげて大丈夫ですよ。ラン<笑>ちゃん。です よしよしよし手とかおやつにていくんですが最初は意味が分かりやすいようにおやつう動くんだよだよ、ね、教えてあげる意味で動かしてあげますでゴロンは鼻先を、まあ、どちらでも横に向けると仰向けに、まあ、この子は練習してるのでスムーズにできるんですけど初めてするワンちゃんはちょっと時間がかかるかもしれません 横にすはい、あいがと、はい、う。 やったーやったーのまずダウンそっかーー、ダウンそそうう。う食べら<笑>よいしょきた<笑><笑>すごいじゃん。すごいすごい やりたいいっていう人も回、はい、いろいはい回いも外にこう回れってう回う。反対回り これもおやつすね。これね。あとはハイタッチ。はい。オリコ。ハイタッチ。ハイタッチできるかな。ハイタッチやってみたい人います？はい。おやつ取られないように握っといてお。ハイタッチ。ハイタッチ。行きしょう<笑><笑>。はい、やってみたい人います。は, はい。ウイゃんできるかな。頑張れ。ハイタッチ。うん、もうちょっと低く。 すごいさ<笑><笑>すが回すという技に。 ちょっとね、こっちがこう食べられないように、これここに持ってるんだよって分かるとち ょ, ちょうだい、ちょうだいってなるので。何でにここに挟んで、はい、はい、ありか。であげる。じはあ、こっちですかね。はい、やってみたい。どうぞ、お姉さん。<笑>はい、大事。よいしょ。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 お気軽にお電話くださいあの犬に分かりやすく優しく教えるためには親子使っていった方があの理解しやすいですもちろん日本語って通じないのす家にす犬には通じません雰囲気とかは伝わるかもしれないです日本語は通じてないですだからあのお座りをどれだけ言っても 人間が思い描いてるお尻を下につけるお座りって伝わってるかっていうと伝わっ て, っ て, いわってないです伝わってほしいですよね<笑>なのでおやつをこういう風に上に上げると頭が上がってお尻が下がりますまあ今もうお座りしちゃってるんですがこれでお座りお尻がついた時に「えらいね」っておやつを上げるとあ「あお尻つけたらおやつがもらえるいいことがあるんだな」と<笑>もう一回お尻つけようかなどんどんお尻つけたいな」っていう風に 犬にに思わせるようにしていきますでそれがどんどん繰り返すようになったらじゃあお尻をつけることに「お座り」っていう言葉を載せていきますであこれいつもこの言葉この動きの前に何か言われてるないつも同じこと言われてるなっていう風な感じで「お座り」っていう音を覚えていきますなんで言葉を覚えるというか音を覚えるっていう感覚ですよねでここから伏せですね次はおやつを下にゆっくり持っていってダウンを この子は英語で教えてるのでシットとダウンで教えてますでおやつを下げることによって お, さお座りの状態から上半身が下がるのでセッになりますでこの子はもう分かってるのでスムーズにできるんですがあの知らない子はあの最初からこの形にはならないかもしれないんですけどとにかくゆっくりおやつを下ろてしてると下に上げるっていうのを何度か繰り返してると あこの姿勢なのかなこれかなというふうに考えてくれればそこを褒めていくっていうふうに教えていきますでおまけとしてゴローンって転がるよいしょ<笑>でこれもおやつの私の動かし方を見 て, てもらったらいいんですけどまずお座りさせます風呂させますこのまま、えー、と犬から見て右のほっぺにおやつを持ってきますするとゴロリンと。 右のほっぺにゴロリっ て, って転がします、まあ、これもこの子はもう分かっているのでああいうふうにすぐするんですけど初めての子は多分「こんな取りにくいところにおやつ持っていくんよ」っていう姿勢をすると思うんですけどそれをどんどん褒めていくことによってあこういう姿勢こういう姿勢をすればあのもらえるのかなってちょっとずつ分かっていって寝た時に「わすごいね」って褒めてあげると「あ寝た方が正解だったんだ」っていうふうに。 あのうん、コミュニケーション取りながらね教えていける。 こんにち な ん, か途中なんか途中からかわいくなってできるようになった子どもさんの様子今日いかかがでしたかそうですねもうすごく真剣に聞いてくれてたので、うん、ちょっと子どもも本気で欲しいのかなっていうのは伝わってきました買う時に大事にしたいことってどんなことですか えー、っとそうですねやっぱり家族の一員として家の中で一緒に過ごすので買う前に家の中を整えたりあの旅行とか土日今まで出かけてたのはどうするかとかそういうのをまず話し合ってから、うん、買いたいなとは思ってます。最近雨髪が あの歯が生え揃ってきちゃったので痛いっていうのが問題ですね手とか傷ついてますかちょっと、はい、傷だらけになっちゃいました<笑>ちょっと見えにくいんですけど、ね、えー、これから何かこう気をつけていこうとかしつけの面でありますかああ今日挨拶のことをすごくお勉強させてもらったので自分のワンちゃんだけじゃなくてお散歩であったワンちゃんとかにもなんかうまく挨拶できたらいいなと思います 今犬長生きの子は20年いきます20年後自分が飼い続けることができるかどうかえ犬ってどういう生き物なんだろうか自分犬飼うには何準備したらいいだろうかそういったことを事前によく考えていただくこと非常に重要だと思います、うん、そのためにこういったイベントいろいろさせていただいておりますのでよかったらご活用いただければと思います。毎月の第日日曜日に、えー 犬のしつけ方教室というよりは飼い主さんを対象としたしつけ方の教室をさせていただいたりもしています、うん、あとこちらから譲渡してお渡ししたワンちゃんに関しては あの毎月第3土曜日に一緒に参加していただける、えー、しつけ方の教室なんかもやらせていただいています。うん、あとは今回みたいに あ, のある種突発でもないですけれども、うん、単発イベントで何回かさせていただいたりもしています。うん、自分の家族、自分のお子さんと同じように義務教育を受けさせるつもりで早いうちにしつけをしてあげたらええのかなと思います。最初の段階で 噛むのは良くないこと、人間の手はもっと優しいものだから大事にしてあげてくださいということをちゃんと教え取ってあげたら、えー、そういったトラブルには発展しにくくなると思います、えー、自分のお子さんに教育を受けさせるのと同じように、えー、家族であるワンちゃんにもしつけをしてあげたら い, いのかなと思います飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。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 猫ワンそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。